戻らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますそれではいきます。少年に身を重ね。この鼓動があなたの思いを表明しますように。ザックバラン二十四代目。響き。 ・はい、はい最後 らずさあせーの さ, さあさあよいやっしゃっこい少年はあぶせてれな結局何も変わらなかった描いた先はまだ遠くそれでも確かに言えるんだ さあ、これが最後のライになった、さっきのみんな、楽しみいただき、楽しでるか、始めた方にお願るか、ここで全て出し切って、お客さんの心、愛情を彩らて今なら分かるこの音 ESSÁ!